軌道と同時にミクの声が聞けるミク愛用のヘッドホンこちらご紹介します本番いきますよーいカメラ OK 音 OK 意訳書 OK よーいさあ 五等分の花嫁。三越なら、まず印象的に残る、あのヘッドホン。ほとんどの場面で、肩掛け、もはや体の一部といっても過言ではない。あのヘッドホン。そんな、三く愛用、原作に忠実に再現された、あのヘッドホンが欲しい。こう、重い。 amazon の検索欄に、カだカだミクヘッドホンと検索したのは、自分だけではないはず、検索をかけるたくさん出てくるヘッドホン、喋るもの、英語の音声が流れるやつと、ミクの声が聞けるやつ、いろいろあるらしいです。で、レビューをしっかり見て、これはミクの声が聞けるというものを探し出しました。ちなみに言っておきますが、こちら公式の商品ではありませんので、ご注意ください。amazon の商品概要でもん、んというおかしな日本語文法が混じっていますので、ご了承ください。では早速、開けていきたいと思います。 ででまず見て、これ。全然違うよね。箱が全然違うんですけども、果たして、あのヘッドホン、食うのでしょうか商品名は X4DOONG。5等分の花嫁。日本語説明書。青、プラス、日本語版。オープン。取扱説明書が入っております。全て日本語で書かれている。続きまして、ケーブルとなっております。このタイプですね。そして、3.5 のオーディオケーブル。最後になりました。本体でございます。傷がつかないように、これが入ってます。 はい。というわけで、こちらがヘッドホンとなっております。デザインとしては、あのアニメまんまの感じですね。プラスチック感、この音聞いてください。っていうプラスチック感はめちゃくちゃありますが、アニメでも結構シンプルに作かされていたので、そこまで悪くないかと思います。最高、ここまで伸ばすことができます。折りたたむときは、このような形でコンパクトにすることができます。えー、そしてこちらですね。 電源のオンとオフですね。そして、スイッチが4つついておりますね。ここにオーディオケーブル、付属品をつけることによって、パソコンからとか、スマートフォンからとかえ、そしてここにですね、TIF カードというものがありまして、こちらもちょっと後で実験してみたいと思います。バッテリー内蔵ですので、このコード入っております。セットしまして、これをね、充電することができます。こちら、人工工学を用いたデザインとなっております。こちら、合成プロテイン素材で作られ、防音ハウジングが作られております。かけ感を見ていきたいと思います。はい。 はいこんな感じですっぽりハることができます。頭の大きい監督でも全然大丈夫ですね。一番最小にすると、最小にするとた多分耳が全然足りませんね。一番最長まで伸ばすとかなりですね、大きいので。えーえー、いやー、いちゃっいいや、いい<笑><笑>、えー、<笑>痛い。あ、これ気をつけてください。ここですね、肉挟みます。ここ、肉挟むんで気をつけてください。 ボタンなんですけども電源ボタン音量上下全曲次曲そして通話開始通話終了右波調整も可能となっております こちら、早速特徴を3点見ていきたいと思います。まず1つ目、機能性能面。2つ目、肉の声が実際に聞こえるのか。3つ目、使用してみた感想。こちらを順番に紹介していきたいと思います。まず1つ目、機能性能面。え、こちらですね、めちゃくちゃ軽いです。180g です。畳むことでですね、これくらい小さくすることができます。こちらですね、ソニー製のガチモンのやつなんですけども、これくらいのサイズ感となっております。 こんな感じではなく、この柔らかさがあるんですけども、これはちょっと長く使っていたら痛いかなという感じのものですね。 そのままポンって入れるのではなく小さくすることによってカバンに入れて文字運びすることができます嬉しいことに優先と無線使うことができます優先に関してはこの先ほどのこちらをこの差し込み口がありますのでにセットしてここから音楽をこちらのですねアンドロイドスマホはありますので YouTube の動画を聴いていきたいなと思い果たしてどんな感じに聞こえるのでしょうか帽子が邪魔ですいつも YouTube で聴いてる曲をで比べる対象としてこちらのリスニング専用の聴いてみたいと思います はい、というわけで聞く比べしてみました。そうですね、やっぱりこれと比べるとこもった感はあるのですが、全然聞ける音かと思います。これ単体で聞く分に関しては、もうめちゃくちゃ悪いなっていう感じではなかったです。ちょっとこもっ 感はあるんですけども音にそこまでこだわりがなければこちらのヘッドホンでも全然聞ける音でしたブ e ー o o ースなんですけどもこれを一旦外しますそしてケーブルとヘッドホンがついていないことを確認しますスマートフォンの bluetooth をオフにします、はい、ヘッドホン本体の電源をオンにしてくださいが一旦オフにしてからもう一度オンにしますそして これは後でちょっと紹介したいと思います。あ、来ましたね。この LPT660 っていうのが、こいつですね、ペアリングしますかというわけで、喋ってます。ちょっと恥ずかしいかもと<笑>、ミクが言ってますが、そして今、Bluetooth で繋がってるということは、今ここで YouTube の音楽を途中で再生をすることによって、 <音楽>いというわけでですね、ブルックス o げ入れました。なんか結構いろいろ設定がめ倒くさいと思ったんですけども、意外とすぐ本体の電源をインして、これをオフにしてオンにすれば簡単に接続することができます。この点に関しては、ベリーグッドです。続まして TF カードスロットと言うんですけども、 こちらにカードスロットがあるので、この TF カードというものはですね、2004年にサンディスクが開発したメモリーカードです。後におなじみのマイクロ SD というものが発売されて、最終的に名前がですね、そっちに行っちゃったみたいな感じなんですけども、ちなみに監督 TIF カードがないので、マイクロ SD カードです。こちらにセットします。はい。というわけで。 こういったマイクロ SD に音楽を入れることで曲を聴くこともできますヘッドホンにマイクロ SD が付いてるっていうのはあまり見ないのでちょっと珍しいかなと思いましたそして肝心なミクの声なんですけどももう帽子帽子はもういいよお聞かせしますね電源オフの状態でまずは電源オンオフのバージョンの声中野ミク抹茶が好きよろしくちょっと恥ずかしいかも はい、というものですね。もう1回やったとしても、カードをセットした時の声ですね。行きます。簡単だ。 ラジオに自動的なのはこのザーを回避する方法はあるのでしょうかいや2つ目なんですけどもこのミクの声こちらですねドうリングスピーカーホームページには音質はとても良いと書かれておりますまず、あ、そこまで悪くないなという印象です実際に使用してみて感想なんですけどもすごいシンプルな作りなので長時間聞く音を聞くにはちょっと耳が痛くなるのかなという感じですね でですね、このヘッドホンなんですけども、おすすめの方はですね、まず、ミクが大好きな方、コスプレ専用にもなりますので、逆におすすめしない方は、音質を重視する方、機能面でもかなりこだわりがある方はですね、音質的にあまり良くないということをですね、先に言っておきますが、ミクとおそロにしたい方はですね、ぜひともこちら購入してみてはいかがでしょうか。動画の概要欄に貼、ね、っておきますので、興味がある方はぜひ見ていってください。えこのチャンネルですね、監督自身がですね、この商品はいいなというもの、このアニメめちゃくちゃお す, すめしたいですとか、商品レビューなんかをやっております。 今回ののの花嫁監督大好きなのでちなみにこちらアニメ1期の感想とあとはアニメ1期だけを見た状態での誰が花嫁になるかという動画も出しておりますので興味がある方はぜひそちらを見ていただければなと思っておりますでは監督ラモの監督でしたまた次の動画で会いましょう起動と同時にミクボイスがミミミちなみに先に言った時か撮ってちょっとアップ目の写真を ピックアップしてみますえピッックアップ、えー、音に強烈な癖を求める、えー、音にこだわりをもっ一こしたこの補足付属品本体自体にで電